皆さん、こんにちは。STMicroelectronics アジアパシフィック地区のシステムソリューションラボの山田です。この動画では、ガンヘムトを搭載した先進的な疑似共振フライバック制御の IC と、従来のシリコンモスフェットを搭載した制御 IC による電力効率比較デモをご紹介します。このデモで使用する評価ボードは、最近トレンドの高出力で小型なアダプター向けに開発されたものです。 そのため、50W クラスの電源システムをさらに効率化、さらに小型化を検討されている方に最適です。はじめに、このデモで使用する ST デバイスの紹介になります。制御は疑似共振フライバック、650V ガンヘム等を搭載し、高体圧起動回路を内蔵しております。各種保護機能も充実しており、出力 OVP、OLP、OTP、インプット OVP、ブラウンアウトがあります。 最大 240kHz のスイッチング周波数プラスジッターリングで駆動します。軽負荷の適用型バーストモード、高効率向けダイナミックブランキングタイムとアジャスタブルバレー検知機能を搭載しております。メリットになります。このデバイスはですね、ワイドバンドギャップのガンヘムトを初めてですね、導入していただくお客様に使いやすい製品となっております。 基板の軽量化、小型化、それから自生部品の最小化、小型化ですね、効率化、温度上昇の低下、省エネ規制への対応、こういったところが実現できるものになります。続いて評価ボードの説明になります。対象のアプリケーションは、主にですね、アダプター充電器を想定していますが、一般的な家電や民生機器、産業機器などの電源にも応用が可能です。 最大 45W を出力し、USB パワーデリバリーの出力となっております。USB PD のプロファイルには、5V、9V、12V、15V、20V に対応しております。利点としましては、基板のサイズが非常に小さくなること。それからですね、表にはもうある通りですね、ピーク効率が 92% まで到達すること。で、それによりですね、 省エネ規格に準拠し、まあ、さらにですね、この基板自体はですね、EMI の規格にも準拠しております。こちらが今回のバイパーガンの基板になります。こちらがシリコン模ス FT の従来の基板になります。ご覧いただいてわかる通りですね、えっと、ボードサイズが約 50% になります。また、500円玉との比較でもですね、極めて小さいことがわかります。 もちろん基板サイズ同様、重量も削減されております。続いてデモの説明になります。こちらが今回のバイパーガンを搭載した 45W の評価ボードになります。こちらが従来のシリコンモソ FET プラス制御 IC の評価ボードになります。効率がですね、約 1.5% 向上しているのがこちらでデモで見ることができます。 以上、ガンヘムトを搭載した高効率フライバック制御 IC による電力効率比較デモをご紹介させていただきました。高効率フライバック制御 IC を使って電源システムの開発をご検討の皆様、ST が開発のサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご覧いただきありがとうございました。